セカンドライフはなぜ失敗したのか、えー、要求される PC のスペックが高すぎたプレイヤーが何をしていいのかが分かりにくい自由度が高いゆえに結局人気のコンテンツがアダルトやギャンブルといったものになってしまったまた土地の売買ができるがゆえに一部の土地の価格が高騰してしまうなど、えー、不安定な状況にあったそして最初はルータなどですね企業の出店などがあったんですけども、えー、そうした環境から企業が撤退してしまったというのがあります ここからわかるように、今回の Facebook が進めるメタバースに関しては、当時ほど相対的に高い PC のスペックが必要というわけでもないですし、多くの企業が興味を示しているという点では期待ができると。あとは、その構造をどこまでの自由度を与えるのか。また、土地の価格が乱高利してしまう問題などをどう解決していくのか。そのあたりは、当然、セカンドライフの失敗から対策を講じる内容かなというふうに感じられます。今回はここまで。次回もお楽しみに。